富士ですすやっていきますえ今日もあるセミナーなどで喋らせていただいてたんですけれども、えー、技術についてもう一度ですね治療科<笑>およびセラピスト医師理学療法士の方に、まあ、言っていただければなと思うんですけど、えっと、まずなんですけれども、まあ、技術をやっぱり根底の部分で考えなさいよという考え方で<笑>よくね 言, わ言ってる部分がね私たちもいわゆる技術が まあ、あのなくても、まあ、マーケティングといわゆる広告を学んでしまうと集客して売り上げが立てられてしまうんですよという話をよく言ってるわけなんですね。でそこで大事になってくるのが我々がどんな市場で誰を顧客にしてるのかということをあ忘れちゃいけないですよということを、まあ、私の口からです、ね、伝えておかないといけないと思ってるんですね。で、まあ、結論から言うと技術を向上させるというベクトルから脱落した まあ、100万あっている治療科は、まあ、これ最悪ですね。<笑>で、これだけ言っとこうと思います。で、これ、なんでなのかと言いますと、結局、まあ、治療院経営の安定って何なのかって言ったら、まあ、ファンだったりとか、リピートで続けてくれる人の数が増えていくことであるわけなんですけれども、まずそれを成すためにも、あの自分の技術に自信を持てるように研磨しないといけないということ。2点目が 自分の技術を研磨し続けているというベクトルから外れないようにすることというこの2点が大事になってくるんですね。なんですけれども、大事なことは、えー、ホームページとかチラシのやり方とか、あとは、えー、回数券の販売の仕方を覚えてしまうと、正直な話、まあ、頭のいい先生方ならお分かりだと思うんですけど、技術を高め続けるというふうな。 ベクトルから外れたとししてても売上は立ってしまうんです、す売り上げが立ってしまうと、<咳>回数券10回券では買ってくれました、えー。じゃあ10万円ぐらい売り上げが立ちました、えー。5回目、6回目、7回目、8回目、9回目になるにつれて回数券がなくなって切らしたときに全然良くならないです、ね、先生、初回にあの回数券販売されたときにおっしゃってたことと約束違いますねみたいな話になってくるわけなんですよね。で、そうなったときに、まあ、どういう感情になるのかなんですけれども、最初は確かに申し訳ないことしたらうぬんかんぬんっていう。 人もいらっしゃるんですけどもうそれに慣れすぎて麻痺しすぎてもう何も反応しなくなられる方もいらっしゃいますで私はそれが一番、えー、危険なサインなんじゃないのかなもしくは治療家が死んだ時っていう風に私は個人的に一部持ってる部分があるんですけどまあそうなってしまうとまあ、正直な話このセラピストとか治療業界でやらなくても例えば保険のセールスマンとかでもできてしまうんじゃないのっていうわけなんですよでも保険のセールスマンになることが違うっていう風うに言える方は じゃ結局はこのビジネスモデルでこの市場でやっていくっていうことなんだからやっぱ技術を高め続けるというベクトルにはいきいけないですそって話なんですね<笑>でまあちょっといろいろ話をしましたけど、まあ、これは、まあ、私自身もそういう風な状態になりかけたことがありますしただ熟成さんとかでもね、えー、本当に今まであの何百5600かなもっとたくさん、えー、今日も新たに10名ぐらいの方お会いさせてもらってお話させてもらいましたけどえ何、ー、て言うんですかね そうだな私自身もやっぱそうなっちゃいけないってこととなりかけたってこともありますしあとやっぱりこれからね今日来られた方だと、まあ、半年後に開業してでもう辞表も出しましたというふうな方とかも結構やっぱりいらっしゃってて、まあ、それなりに覚悟を決めてきはるんですうちにね。ってなった時に何をしてるのかって言ったら一番最初は私に口にすることは技術自体に価値があるから広めるべきなんだよってことなんですね。 で価値があるから、えー、広める行為である広告だったりとか宣伝活動をすることに本当に、えー、自信が持てるんですよと私たちの教えてるまあいわゆる広告だったりマーケティングリピートの取り方は、まあ、一級品です、まあ、自分で言ってしまうと申し訳ないですけど、まあ、一級品じゃないなら伝える価値ないですからねなので<笑>そうだなまあ 使ってもらう方っていうのはそういう風な技術をあの高め続けるという、まあ、志からまあ落ちない人というかそのベクトル上に居続ける人もしくはそれをむを張って言える状態経営者だから別に技術いいでしょっていうのはまあ確かにあるにはありますけどでもやっぱりそういう先生方の授業はどこかで停滞すると私は個人的に思いますね。次のののか重いかいいいららななななぜならこのマーケットでやっててるる限り治る治らないかが全ての まあ、価値基準にななり得るからなんですねやってる技術のコンテンツってものが<笑>はいまあなんでいろいろ喋りましたけどまあえっと10年経ってから開業しましょうとかっていうのはまあ間違いではないですし、えー、臨床1年も経ってないのに開業しましょうっていうのも間違いではないです大事なのは技術を高め続けてきたかということともう一つは 今後も高め続けるるるがあののかというこの2点だと個人的に思ってるんですねどんな技術がいいのかと言いますとこれ、明言しますけども う, うちの技術ですね。私がこれまで今で5ブランドか6ブランドぐらい事業を作りましたけど、まあ、そこの私が作らせてもらった技術は絶対に間違いないと。これ絶対あの堂々と言えるわけですね。でそこに技術、まあまあ、自信がないなら学んでいただければ自信が持てるようになりますしあとこの<笑>技術のいいところは何なの私の 弊社ののいいいととこころは何なななかっって言ったら完結しないとこなんですね終わらない終わらないからあの奥が深いですし、えー、やった人はどんどん伸びていって途中でドロップアウトした人は奥の深さは知らない人もいるし、まあ、どんどんどんどん上があるということがやっぱ大事だと個人的に思ってるわけです、まあ、いろいろ喋らせていただきましたけど今日の、まあ、このコンテンツの話のポイントはそうですね技術を向上させるベクトル上からどうか外れないようにしながら この独立開業をしていくという道を医師の方や医師の方は読み続けていただければいいんじゃないかなと思ってますのでぜひ参考にしてください、えー、じゃあ面白かった方はぜひ下のリンクからあー我々のノウハウ無料で手に入れられるのを見てみてくださいじゃあ今日は以上です